はい、おはようございますラスカルでございます本日はですねラーメンの動画でございますみんなコメント欄でまたラーメンとか言わないで個人的に一番好きですからやっぱりねラーメン界はめちゃくちゃテンションが上がります本日ねお迎えするお店が浦安にございます麺屋新星さんってお店なんですが今日の約束時間が昼の14時、まあ、閉店間際なんですけどこのお店ねものすごく人気店でして今14時 おお客さんがですすね全然外待ちをしておりますなのでちょっとね本日はねこちらの駐車場からオープニングを撮影してお届けしておりますこちらの新生さんなんですけれども看板メニューとなりますのが鶏白湯系しかもクリーミーなね泡が立って てるようなパイ千葉の皆さんがいつも Twitter に上げてまして僕自身ねものすごくメシロ食らってたんですよなのでね今日の撮影はやっと新生さんに伺えるということで楽しみなんですけれども早速ね、えー、僕も皆さんと同じく並んで順番を待って秋次第店内の方でそちらのラーメンを食べていこうと思います とということで、例えばですね、店内の方に入っておりましてすでに、ね、1杯目のメニューが到着しております1杯目にいただきますのがオリーブ冷そばでございます。今ね、表めちゃくちゃ暑くて外ち中もね、だいぶ汗かきましたので冷やしはありがたいところでございます早速、ね、1杯目いただきますとひとまずおお煮干し油いいねいただきます うん、このスープ、めちゃくちゃうまいわ、うんで、商品名にあるオリーブイリコなんですけど、いわゆるね、煮干し特有の臭みな部分を、すごくね、緩和して、かつオリーブの香りも煮干しに付与させるっていう、まあ、ブランドのね、煮干しなんですけど、おかげでね、そのオリーブの香りがお茶のような香ばしい香りになっておりまして、もうね、冷やしでもしっかりとその香りを感じますね。うん そしたら、こちらの麺もいっちゃいましょうかこのいりこの麺は細ストレート麺ですねうん。うまっうまっこのね、麺とするとよりね、そのオリーブの香り香ばしい、美味しい香りが際立って これ最高にうまいかもしれないうん一杯目から大当たりすぎますねチャーシューいっちゃおうかこちらが豚のレアチャーですね加減が絶妙ますね レアチャーだけど臭みもないしちょうどいい厚み厚すぎるとやっぱレアチャーって口の中に残るんだけどそうじゃなくてちゃんとね噛んだ時に溶けるような薄切りでちょうどいいです岩のりもいっちゃおうか 今日ね、この限定メニューが塩と醤油を選べたんですけど塩にして正解でございました塩のおかげでダイレクトにこのオリーブイリコの香りを味わえてこのメニューうまいなうんうんうまいっすね麺がホン面白い冷しうん鶏もうま二28番のピリが持ってんだね、はいはい うん、でちょっとねこのオリーブ入りを切ってみますかこんな感じだね、うん、全然臭くなうんうん通風に煮干しってよくないんだけど飲んじゃうよね 美味しさすがにこの辺りでねスープやめときますかよろしくお願いしたということでただいまですね2杯目到着いたしました2杯目にいただきますのが丹麗鶏魚介ラーメンの特製でございます特製すとお肉すごいね<笑>じゃあこちらもね伸びる前に早速いただきますちょっとこれスープいただきますう、えー、まあ ースープ自体がかなりこの動物系も効いてるんだけど魚介系も効いててかつ甘みもあって本当にね和風だしっていうような日本人はねみんな大好きな味だね。 そろそろね麺見えてきましたのでこちらの麺はこんな感じでございますね、うんうん、だしの効いたこの醤油スープに全粒粉の香りが、ね、すごく合うんですよね。 こんな感じで海苔も浸してこれ海苔とね合わせていっちゃいましょういやもうねこれはきっと皆さんも言わなくても伝わるかな魚介も効いてるし動物も効いてるしね海苔が合わないわけがないです<笑> とということでですね2杯目の淡麗のラーメンも完成させていただきましたごちそうさまでしたまだねこのあと2杯残ってますんでこの後もね引き続きラーメン食べていきましょう<音声>ということでタレもね3杯目到着いたしました、えー、3杯目にいただきますのがこちら濃厚鶏白湯ラーメンでございますいやっぱね見えるかなこの泡立ちちょっとね白飛びしてるかもしれないんだけどクリーミーさがねどん面らから分かるラーメンでございます早速ねこちらも いただきますスープこれですようわぁ濃厚だねこれちょっとこれいただきますうわ濃いうまいうわうまいなこれ 鶏白湯のお店って結構ね肉感だけがしっかり乗ってるラーメン屋さんとか骨感だけがしっかり乗ってるラーメン屋さん結構あるんだけどこのね新生産の鶏白湯ラーメンは鶏の脂のうまみもしっかり乗ってて鶏白湯ラーメンの中でも厚みが段違いにあるラーメンですねうわすっげえうまっ これね、ラーメンの真ん中に乗ってるのがトリュフらしいんだけど、まあ、徐々にね溶かして食べてくださいってことだったんですがひとまずね麺をする前にスープにこんな感じで少し溶かさせていただいてうわ、まあ、うまうまっ<笑>マジで。 ちょっと語、ね、彙力が吹き飛ぶぐらいうまいで洋食とラーメン本当にいいとこを取ってるんだけどしっかりとラーメンに落とし込んでるっていうすごいラーメンだなこれでこちらがトリパイタの麺でございますね、まあ、先ほど頂いた2種と比べてもちょっと太めになってますねマジでそれにしてもこれ麺にしっかりとスープ絡みまくるね これうまなんだこれうまこれ前にいただいた2杯ももちろん美味しかったんだけど好みで言ったら断トツでこれが突き抜けてきた<笑>うわうまちょっと海苔も。 今ょのこのラーメンやられたかもしれないうわーうまうんいったねこのトリュフを溶かずにこの麺の上にのせていただいてみましょうか 吸った瞬間に鶏の上に乗のった湯気とともにトリュフの香りが鼻からさっと抜けてくるんだけどうまいちょっともう俺一回溶いちゃいますか溶いてうわ、えー、お肉とうまいそのトリュフのペーストとスープが合わさることによって自由のおかげなのかチーズみたいな丸れさ が, が出てきてこの変化がこのラーメン面白いですね、うん ごめんなさいあんまりねトークする余裕がないぐらいがついちゃいましてもうね卵でこれラストでございますこの鶏白湯ラーメンいただきます<音声>いやということでただいですね3杯目の鶏白湯ラーメンも完食させていただきましたごちそうさまでした とということで本日ですね最後の4杯目が到着いたしました最後にいただきますのが天草大王の油そばということで最後はねがっつりとしたメニューで締めさせていただきたいと思いますそれではいただきますこれ、まあ、ねちょっとみんな見ててくださいよこれ卵黄ね う, いうわーこの絵面やばいね皆さん見てくださいいやーこの見た目ですようま<笑>そう うん、うまあ結構濃いめに効いた醤油の返しに醤油だったりとか卵黄がしっかりと混ざってうまいねいなおかつねこの麺がものすごくもちもちなんですようん噛むたびに歯にねっとりとくっついてくるようなそんなもちもち具合でねっとりもちもちかつコシもあってうまいね 僕ずっとラーメンを食べ歩いてて個人的に思ってることがありまして醤油ベースに醤油をあえて卵黄が加わってるこの油そばって日本のねカルボナーラだと思ってるんですよ、ね、その言葉がぴったりと当てはまるぐらい濃厚な味わいがねこれたまんないですね<笑>うん 今ねいただいてるのが油そばで限定メニューであるので常時販売してはいないんですけれども混ぜ、ま、そばだと常時販売しておりましてベースもね味が結構濃いめではありますんでご飯ものとかとね一緒に食べるとちょうどいいかもしんないですねうん ということで四杯目でございます油そばを完食させていただきましたごちそうさまでした とということで本日はですね麺屋新生さんでレギュラーメニューの2種と、まあ、限定メニューでございます2種合計ですね4種をラーメン油そば等でいただいてきましたがどれも美味しすぎましたちんたんの撮影でまあ、こんだけ感動した回なかなかないですそれぐらい僕の好みにねぶっ刺さった美味しいラーメンでございました今日はねちょっと3連休中ってこともあって で並びがねかなりあったんですけれども平日とかであればピーク時間を外すとですね狙い目の時間もたくさんございますので気になった方はね是非この新生産でおいしいラーメン食べてみてくださいということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画だと思ったらチャンネル登録コメント高評価またですね最近ではサブチャンネルの活動も始めておりますのでそちら概要欄の方から是非チェックしてみてくださいそれでは次の動画でお会いしましょうじゃあね